あ、ええ、さっきはその次期投手様のせいでお見苦しいとこを見せちゃってあざになってねえかあいつマジで容赦ねえジェシカ、何か言ったかい 何, 何も何も、もう十分懲りたって そ, その上地獄耳だなようやくリオンってやつが理解できてきたそうそうそうそう昔から妙に勘がよくってその上ほら大人受けが妙にいいし私は家でも学校でも比べられてるそういえばリオンは中学も高校も生徒会長だったねバドミントンの部長もやってたよね行く先々で。 リオンと比較されてひでえ目にあったというわけだ私は中学に入って行ったぜその時はもう副会長やってた来年は生徒会長になる気だろう私の肩身が狭くなるからやめてくれってでも翌年にちゃっかり立候補して当選しちゃいやがった高校でもそう今度こそやめてくれって言ったのに その時点でもまた副会長でまた3年になるのと同時に会長になりやがった父さんはチヤホヤチヤホヤ母さんはあなたも妹として恥ずかしくないよ頑張りなさいってチクチクチクチク、うん、でもそんなリオンの妹であることを誇りにも思ってるんでしょ別にそんなことを思ったことはねえぜも あ, あねえぜ全然ねえぜ 上が完璧だと息もつまらうだが他人は他人お前はお前だ何も萎縮することはないお前のしたいように精いっぱい好きにしたらいいもちろんでも母さん達は後宮リオンの妹として恥ずかしくないよう後を引き継げってうるさい生徒会に入れだのバドミントンやれだの軽音楽はやっていないのか っしっしっそれは秘密ないし俺は好きだぞペッタンペッタンとかスイーツスイーツとか。 そういう生き方が一番だウォーカシロ、セシンそりゃ、どうもありがとう。今度はお前たちに話が聞きたい。さっき、マリアちゃんとしていたそうだ。ベアトリーチェについて、知っていることを聞きたい。マリアちゃんは オカルトや魔女のことが大好きだからね彼女にとってベアトリーチェはアニメのヒロインと同じ憧れの存在なんだよ何か些細なことがあるたびにそれを魔女の魔法によるいたずらだと信じてるお前は大人だなそしてそうは思ってもマリアには絶対に言わないところも大人だ当然さ子供の夢は子供の時にしか見られないその貴重な経験を尊重するのが 大人の仕事だと思ってるよお前とは話が合いそうだ なるほどな分かってはいるが複雑だベアトリーチャの葬儀に参加しておいてこんなことを言うのも申し訳ないけれど僕も説明できるほどベアトリーチャという人物のことに詳しくないんです申し訳ないその話はここに住んでるジェシカちゃんの方が僕よりももう少しは詳しいかもしれないそういえばジェシカちゃんこちらの方を紹介したっけ 実はまだお客様がいらっしてるってのに尻ばっかつねるどっかの誰かのせいできちんと挨拶もできなかったぜ<笑>ははじめましてジェシカと申します本日は後宮家へようこそ。 いや、そのお日柄もよくえっとそのイラードだウィルと呼べ。 おかしいことをしたか。い、いや、その、全然。あ。あははは。お前の知っているベアトリーチェの話が聞きたい。うん。ベアトリーチェのことだっけ。 してもいいけどその約束してくれる絶対に笑わないって今にして思うとそのきっと寝ぼけてたんだと思うからお前は何を知っている笑わない聞かせろえ、いいよえっとどこから話そうかな 年に何度も来ない親戚連中ならともかくそういうことだから親族会議になると親戚たちが必ず肖像画の前で決まってベアトリーチェの話をするだから定期的に思い出させられるのさ マリアちゃんは本当にベアトリーチェが好きだなおじいさまが肖像画を掲げて以来大喜びみたいだあれエンジェはキリエおばさんと薬を飲みに戻ったよエンジェは本当に体が弱えなバートラーとは大違いだぜ緊張すると体調を崩すタイプなんだよ僕も昔は遠足の日や映画の日なんかに限って体調を崩したりしたもんさ それに比べたらマリアはタフだぜ新島からこっちに来るまでの間ずっとベアトリーチェの話三枚さここしばらくずっとだけどちょっと行き過ぎだよないいんじゃないかな子供の想像遊びだよジェシカちゃんは子供がサンタクロースに会ったことがあるって言い出したら嘘だって言っちゃうのかいまあそこまでは言わねえけどさ 申し訳ないね諸君当主様は高尚な研究で大変お忙しい昼は書斎で取られると仰せだそれでは皆様ランチを始めさせていただきます遠方よりお集まりの皆様をおもてなしできるよう。 このゴーダ腕によりをかけてご用意させていただきましたかわいそうにゴーダあとでキリエさんに相談しておかゆのようなものを用意するようにああ 気を利かせてくれてありがとう本当にすまねえなどうも緊張に弱い子みたいでな幼いうちはそんなもんや履いたりしないだけ可愛いもんやでジョージはよく履いたわね昔は本当に病弱だったのよねえ昔の話は許してよ食事時にする話じゃないよあエンジェかわいそう ご飯なのに食べられないかわいそうにな元気になったらその分いっぱい遊んであげようぜおうんダメマリアとは遊べなーいななんだよどうしてだってマリアはベアトリーチェと遊ぶんだもんだからエンジェとは遊べなーいベアトリーチェと遊ぶって。 またどっかに一人で行ってぶつくさ独りごといいながら本を読んでるだけだろうん一人じゃないよペアとも一緒 僕が弱いからジェシカの前になんか現れたら焼き散らされてしまうでもねいつかきっとジェシカの前にも現れてくれるようん誰の前にも<笑>そして黄金鏡の扉を開いてもらうのでも招かれるかわからないねだけどマリアだけは連れて行ってもらえるの黄金鏡にでもジェシカはダメだよジェシカはダメ ベアトリーチェのことをバカにする、無知蒙昧、うまい曖昧、愚かも極まれりの汚らしい毒素まみれの人間風情。<笑>ベアトリーチェのことをバカにされた時のマリアときたら、まるで別人さ。マリア二重人格説。なんてのもあったな。二重人格。ああ、そいつは多分ぴったりな表現だろうな、あるいはそれが。 マリアにとっってののの理想の人格だったのかもしれない自分のなりたいもう一人の自分を生み出すの話かえな何で私のモットーを知ってんだよ難しく考えるな頭痛になら 誰だって自分が本当になりたい自分があるんだでもなれない生活やしがらみの中に今の自分がいるからこそ今の自分を変えるなんてことできやしないんだそうだな自分を変えるとは環境も変えるということだそれは容易なことじゃねえだから私は今の自分はそのままに本当になりたい自分をもう一人 生み出すことを思いついたんだ両家のお嬢様であることを強いられ窒息しそうな日々にお前はなりたい自分を見いだしただからって家で破天荒はできないさ母さんに怒鳴られるのがオチだぜだからそうした家にいるおとなしく親の言うことを聞く私に加え本当になりたい私をもう一人生み出したんだ 家ではおとなしく親の言うことを聞き表ではやりたいようにやる正しい生き様だ胸を張れ<笑>ありがとうまあそのつまりなりたい自分ってのはその気になりゃ案外作り出せるもんなんだよなマリアも同じなんだろうと思ったあの興奮してまくしたてるマリアもそうだというのがあれこそが マリアのなりたいマリアなんじゃないかなってそう思うことがあるよ親族で一番の年少で可愛がられてはいるが尊敬されているわけではない何を知っても覚えてもそんなのは親族の誰かが知ってるマリアにいばれることは何もない私たちはマリアが何かを覚えるたびに微笑ましく褒めてたつもりだけどひょっとしたらそれが彼女を傷つけていたのかもしれないマリアは 何かの権威になりたかったということか。 だからマリアが誰も知らないオカルトに関心を持ちその知識を深めていったのは容易に想像できる多分マリアにとっての理想の自分というのはみんなに尊敬されるオカルトの権威の自分なんだ普段の生活でオカルトの話ばかりしていたらローザにぶたれるからなお前がそうであるように普段はもう一人の自分を隠しているというわけだ私はオカルトにを こんな時のマリアをそうだと思ってるいや本当の自分が普段の自分を塗りつぶしてしまったと言うべきかな私もそういうのをちょっと覚えが真相の令状に憧れて病弱な自分になれたらいいなと思って咳するまでばっかしてたら悪い癖になって咳き込めば周りが優しくしてくれるからかいや<笑> 嫌な話の流れになった時とか空気悪い時とかに流れを断ち切れるしなるほどそれもまたお前のなりたいもう一人の自分なんだな<笑>この話は内緒で頼むぜ。 私が脱線したかまあそんな感じでローザおばさんが戻ってくるまでマリアは感んを起こしちゃってよせばいいのに私も売り言葉に買い言葉で返しちゃってベアトリーチェなどいるわけないとそんなとこいるもんなら会わせてみろよってマリアが大泣きしだした頃にはさすがに失言が過ぎたかと後悔もしたぜそれで 親族会議自体は私が一方的にマリアに対しギスギスして終わりマリアはケロリとしてたよ一人でどこかに行ってまたベアトリーチェと一緒に遊んでたうんぬんと楽しそうに語ってたから私を含め誰も頭ごなしに否定したりなんかしないもうそういうものなんだと思って聞き流して無視してるってのが正解さ親族会議の話はそれで終わりなのかこの話自体はね 私がしたいのはこれが終わって親族がみんな帰ってからの話さおやお嬢様どうなさいましたかお暗い顔をして。ああ。 熊沢さんかいや別に大したことは親族のみんなは無事に帰ったかな時間通りならもう新島の空港に着かれているでしょうお嬢様もお疲れ様でございました私は何もしてねえぜ使用人のみんなも本当にお疲れ様昨日のマリア様との喧嘩をまだ気にしておられるのですか まあね子供の言うことではありませんかお嬢様ももう高校生なのですから深く気にすることもないでしょうに、ね、熊沢さんはマリアのあれ子供の言うただのザレ言だと思ってるベアトリーチェ様のお話でございますか熊沢さんも「ベアトリーチェ様」と来たもんだ。 ベアトリーチェなんて私たちが森へ行かないよう大人がでっち上げた階段だぜそれをいつの間にかマリアが面白がって本当にいるかのように振る舞い出しやがった<笑>そんなことを言っては罰が当たりますよベアトリーチェ様はいるのですからだからさそういうのダメなんだよ生理的にジョージ兄さんの話じゃねえけどさサンタなんかいるわけねえとまで騒ぎはしねえぜだからって サンタが本当にいるわけじゃねえそれは間違いですよお嬢様間違いはい万物矢をよろずには神様が宿っておられます同じようにこの島このお屋敷にはベアトリーチェ様が宿っておられるのです神様と同じくベアトリーチェ様も敬っていれば何も害はなしませんお嬢様の言うように いないも同然でしょうしかし、敬いを忘れれば、必ずや罰が当たりますこれは何もベアトリーチェ様に限ったことではないのですよふん、<笑>罰が当たるなんて上等じゃねえか会えるもんなら会ってみてえぜお、お嬢様、そんな罰当たりではいけませんよ お嬢様本日はお疲れ様でございましたシャノンにゴーダさんさベアトリーチェの話は知ってるよなえままあ存じているといえば存じておりますがそれが何かぶっちゃけ聞くぜいるのそんなお化け いるかいないかと言われればそれはいないでしょうが多分わ私はきっといらっしゃると思いますどうしているって会ったことあるのちょ直接会ったことがあるわけじゃありませんけどその。 ゴーダさんだって会ったことあるわけじゃないだろう。もちろんですともしかしまあ、うん、ちょっと待った今の話をもう一度。 えと言いますとき貴賓室の話ですかそうそう今の貴賓室の話面白いぜ貴賓室には午前2時に入ってはいけないですか 午前2時にはベアトリーチェ様が貴賓室にお戻りになるので近づいてはいけないですかそうそうそれそれ面白いぜどの話もベアトリーチェらしきものを見たの聞いたのって体験談ばっかだけどその話は違うぜ午前2時に貴賓室に行けばベアトリーチェ様にお会いできるってわけだそそれはどどうでしょうお嬢様 ベアトリーチェ様を悪く言った使用人には祟りがあると言われていますましてや貴賓室はベアトリーチェ様のお部屋いくらお嬢様でもそれはおやしになられた方が貴賓室って今は鍵がかかってるんだっけ鍵は鍵はキーボックスにあったでしょうかたたぶん。多分 源氏様がご自分の席にしまわれていると思いますマスターキーでも開くんでしょ貸してよそそういうわけにはそのま参りませんお嬢様好んで不吉な場所に近づくことはありませんおいおい人のうちを勝手に不吉にするんじゃねえぜとにかく私は決めたマスターキーが貸せないなら貴品室の鍵はあるでしょ貸して お嬢様ベアトリーチェが本当に貴賓室に現れるかどうか肝試しをしたというわけかそんなとこだぜしかし 私は何を意地になってたんだろうな年葉も行かないマリアとの喧嘩を引きずってたに違いない 行くか悪いが私も意地だぜ。 にすんじゃねえぜここまで来て今さら引き下がれる勝手んだ 今何分だ 世界を気持ち悪いぜ。 バカバカしいぜたたらないでくださいって柏ででも撃つのかよ。 へ い, へい取るぜ取ってやるぜああ驚いたとでもいいゃいいんだろ<音声>もしもし もしもしこの間は楽しいお歌を聞かせてくれてありがとうだからお返しにマリアもベアトリーチに歌をね習った新しいおうを ちょっと待てよ歌うのやめろよ何なんだよ訳が分かんねえすもしもし なんだよ、なんで、ねえんだよ 人形は結局見つかったのか物陰からベッドの下まで探したさそれこそ中に入り込んでまででも見つからなかった一体あの部屋で何があったと考えてるベアトリーチェ様のたたりなんて思いはしねえぜあるいは使用人の誰かのいたずらだったかもしれねえ い, いたずらマリアの声はあらかじめカセットテープにでも取ってあって それを午前2時ちょうどに電話して再生ボタンを押した。そしてほどほどのところで配電盤か何かで停電させた。それからあらかじめ貴品室のどこかに隠れてた誰かが気持ち悪く笑いながら人形を持って出て行った。そう考えりゃ辻妻は会うぜ。釈然とはしてないようだな。そりゃそうだろう。だって、これが私を脅かすためのいたずらだとしたら、 大掛かりが過ぎるぜ。 魔女のたたりなんてあるわけもねえぜ、でもよ。人間のいたずらだと考えてそれだけの人間が緻密に示し合わせて、私を驚かせるためだけに、何時間も暗闇で待ち構えてたって考える方が、私はよっぽど薄気味悪いぜ。同感だな、いっそたたりの方がましだ、そのことを後日使用人たちには聞いたのか。聞いたって。 とぼけるるに決まってるぜそれに最低3人だぜあの日は源次さんと郷田さんと熊沢さんとシャノンの4人が泊まってたそのうちの3人があんな薄気味悪いいたずらに加担したってのかわけわかんねえだから私は聞けなかったうん 今でも使用人達がお前をはめたと信じてるかいいや多分ビビっちまった私の勘違いなんだよきっと人形はどこかに転げ落ちて私がたまたまそれを見つけられなかっただけなんだ全て気のせいだったと言いたいのか人形が消えた以外何の変化も証拠もないマリアにも後日聞いたけど歌のことも電話のことも知らないと言われたとぼけたのか 本当に知らないのかはわからないけれどとにかくあの晩のあの出来事は私が確かにあったと言い張ってるだけで何も証明することができない皮肉だなたとえお前が本当にベアトリーチェにあったと言ってもそれを証明できないのと同じだしばらくはショックだったけど時間がたってあれは臆病な私が。 落雷か何かで一瞬だけ停電したのにびっくりして、庭木の枝がちぎれて、バサバサ落ちる音を誤解したんじゃないかなって思えるようになった。笑い声は変な鳥の鳴き声とか、とにかく、そう聞こえてしまう何かの聞き間違いだったかもしれね。私は強がってるだけで、本当は信じられないくらい臆病だったんだ。だから、 あんなことがあったように誤解してしまったんだそう考えるようにしてあの晩のことを忘れようと自分に強く言い聞かせた全ては闇の中か人間忘れようと思えば結構できるもんだよな以来ベアトリーチェという言葉を聞くたびに嫌な気持ちが込み上げるでもそれを顔に出さないように努めてるうん<笑> おしまい私に話せるのはこの程度の話だけだぜ情けない話だから誰にも内緒に私がビビリだったって誰にも知られたくねえからなわかった最後に一つだけ質問したい貴賓室のことで違う食堂でのことだ食堂 お前の会談の直前の親族会議の日食堂には親族全員が揃ったな あ, あ当時はまだバトラは戻ってなかったけどそれ以外は全員いたよもちろんじいさまは覗くぜエンジェは腹痛で空席だったなそれはお前の隣の席だなそうだぜそれはお前の右の席だったかそうだぜ 右の席だよそれが何かんんあれおかしいなどうして右十分だ無理に考えるな頭痛にならうどうしたんだいジェシカ何を悩んでるんだいいやその右左うわ<笑> おかしなジェシカどうウィるジョージ兄さんやジェシカに何か聞けましたまずまずだベアトリーチェの階段はなかなか面白かった階段どんな話ですか午前2時の貴賓室にベアトリーチェの亡霊が現れるという話だなかなかおっかない話だったぞ初耳です誰が言い出した話か知りませんけど 仮にも当主様の恩人を階段にしてしまうなんて失礼な話ですね模範解答だなう ん, ん何かリオンは碑文はわかるか碑文何の話ですベアトリーチェの肖像画のところにある例の碑文だ<笑>すみません何のことかさっぱり懐かしき 故郷を貫くアユの川ん何ですかそれはお前のいやこの世界には肖像画はあるのに碑文はねえのか玄関ホールに掲げられてるベアトリーチェの大きな肖像画は私だってもちろん知っていますしかし碑文の話は分かりません何の話ですフン<笑>面白え違いだ リオンはずっと六軒島で暮らしてきたな無論ですそれが何か子供の頃森には近づくなと脅されてたはずだええ、うん、迷子になって危ないから決して近づくなと昔から森には魔女が出ると魔女何の話です黄金の魔女にして六軒島の夜の支配者ベアトリーチェ ベアトリーチェはおじいさまの恩人ですそれを魔女だか妖怪だかのように扱うのは少々失礼かと思いますが魔女のベアトリーチェは知らないと黄金とともに潜水艦でやってきたベアトリーチェと隠し屋敷で育ったその娘の話は知っていますよあなたと一緒にさっき知ったではありませんかそれがいつ魔女になったんですうん<笑>なるほど そう来たか。では、森に入ると何が出ると脅された森には、狼が住んでるから近寄るなと。魔女でなく、狼か。なるほどな。面白い。私は面白くありません。何の話です魔女って何のことですかこっちの話だ。最後にもう一つ聞きて。どうぞ。 親族会議の食堂でお前の右には誰が座ってる私の向かいは妹のジェシカその次の序列はエヴァおばさんの息子になりますだからジョージ兄さんですけれどそれが何かなるほどな紛らわしく入り混じってやがるだが面白い私には全然さっぱりですが